食堂で禁煙席。食堂で禁煙席。禁煙席、喫煙席どちらになさいますか？禁煙席、喫煙席どちらになさいますか？喫煙席に。 しってください。喫煙席にしてください。おまえにたいタバコやめたじゃん。おまえにたいタバコやめたじゃん。禁煙席禁煙席。 喫煙席死ぬ、死ぬ。やめる、やめる。